4人の神職がその足塚を囲み、海の幸や山の幸をお供えして、祝詞をあげて、参拝客や氏子たちの無病息災と家内安全を祈願しました。神事が終わると、2人の神職が、豆の代わりに、かがり火で清めた2000本のごまきをまきました。この日はあいにくの雨とあって、ごまきまきは拝殿の中で行われ、 参拝者たちは何本ものごまきを拾っていました。阿蘇神社によりますと、豆の代わりにごまきを巻くという節分祭は全国的にも珍しいということです。拾ったごまきは火に燃やして体を温めると、1年間は病気知らずに過ごせると言われています。